付きの汎用社外スマートキー。高級会社のフラッグシップレベルにた機能な鍵が、たった数万円で実現可能。海外 YouTuber 切り抜きシリーズ。今回はこの、シットキャム X というスマートキーの紹介をしていきます。何の変哲もないスマートキーが、かっこいいアイテムに早変わり。面白そうだと思いませんか このキーはタック可能な液晶付きで、画面内からも、上側のハードボタンからも、車のロックとアンロックが可能です。OBD2 端子に専用のカプラーを差し込んでおくだけで、近づいたら自動でロック解除、歩き去るだけでロックすることも可能になる様子、充電して使うようで、 タッチ画面は約2週間、物理ボタンは3ヶ月ほど持つらしい。ご丁寧にグレード分けまでされてやがるぜ。そして面白いことに、メニュー内に持ち主の電話番号を登録可能で、誰かに拾われた際に、届けてもらいやすくなるとか。なお社外製のスマートキーシステム、セキュリティについては知らん。というわけで使い方の説明なのですが、電源ボタンを押して起動したら、スマホのように、上にスワイプして入ります。ロック画面には、時計やカレンダー、 バッテリー残量が出るらしいなそして戻るボタンは物理今ボルボのロゴが入っているのですがホームメニューのボルボロゴを大体10秒くらい長押しするとロゴ変更ができます権利的に OK なのか知りませんが主要な自動車メーカーはフルコンプしていますねメインメニューでは上側がアンロック下側がロックですまた左側のトランクアイコンは車種によって使えたり使えなかったりする様子右側のひし形は任意の機能を割り当てられるらしい そして右側にスワイプしていくと、謎にフェラーリが表示されますね。ここは自動ロックに関する動作設定で、近づいただけで勝手にアンロックされるのが困る際に、ここで切っておくと、うっかり解除してしまうリスクをなくせます。さて車種によっては、ミラーを畳めたり、窓を開け閉めできたりするようですが、この車種ではできないようです。さっきから思ってたんだが、昨日しょぼくね。そしてマンポケイです。は 日付をまたぐか、タップしてホールドするとリセットされます。知らねえよいらねえよ。もうこれ、お飾りアイテムにしかならないんですね。そして電話番号が表示されるだけか。最後に本体設定メニューです。項目は3つだけで、まず1つが時計です。どうでもいいことですが、24時間と12時間表示を選ぶことができます。マジでクそどうでもいい。次は壁紙なのですが、プリセットから選ぶだけで、任意の画像を設定できたりはしない感じ。残りはバージョン情報。 見た目から期待される割には できることがほぼないっすね。さて個人的には本命の取り付けと動作の仕組みに関する話ですが、この OBD2 ユニットを用います。何よりも気になるキーの認証についてですが、まず純正のスマートキーを分解して、基板を取り出さなきゃいけないらしい。そして、ハンダ付けで配線を接続して、内部に組み込むようです。ハンダを溶かして元に戻せば、一応は純正復帰はできそうですが、車種やメーカーへの依存度は高め。まあでもこういうい外製スマーートキーって 配線を探してユニットを割り込ませる手間があったりするからそこまで大掛かりなことはしなくていいのかもしれんなというわけで今個人的にむっちゃ熱中したいことがあるのでネットで数週間前に見つけたものの焼き直しでした売るとかじゃなくて紹介でしかないので商品のリンクは多分貼りませんではご視聴ありがとうございました